歌えるひらりひらりと前へ飛ぶように姿にせた上げ波長夏の夜の真ん中好の下喜びとしての家」 てみた「どこまで行くのかといつになれば終えるのかと」「旅人は答えた」「終わりなどはないさ」「終わらせることはできるけど」 届けたい歌があるから。 みんながいるから私は歌える。 の「真実」 自慢しちゃおう